はい、どうも、メチャンネルです。本日はですね、昨日11月25日に観光庁からですね、年明け以降の観光需要喚起策の実施についての、ね、発表がありまして、それを受けてですね、動画をね、撮らせていただいております。いや、グッドニュースです。はい。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 報道会見でですね年明け以降の観光需要喚起策の実施についての発表がございました今後の感染状況を見極めた上で年明け以降割引率等の制度の見直しを行った上で観光需要喚起策を実施することといたしましたのでお知らせいたしますということです、ね、今後の感染状況を見極めた上で年明け以降観光需要喚起策を実施することといたしますえ実施に際しましてはこれまでの全国旅行支援の制度を基本としつつ 旅行需要の急激な変動の緩和を図る観点から割引率等の制度を見直すことといたします詳細は別紙ということで後ほどねお話ししていきたいと思いますまた制度の開始時期につきましては今後の感染状況の動向を踏まえつつ別途発表いたします なお、現在実施中の全国旅行支援の対象期間につきましては、12月下旬までとお知らせしておりましたが、12月27日宿泊分、12月28日チェックアウト分まで実施することといたしますということですね。これはね、1週間延びてますので、嬉しいです。旅行に行かれる際には引き続き、基本的な感染対策をしっかり行った上でお出かけいただければと思いますという、ね、発表がございました。 はいでこちらがですね別紙ということでですね年明け以降の観光需要喚起策の実施についてということで、まあ、先ほどねご説明させていただいた内容がまあ入っておりますがあ、まあ、基本的にですねまず年内、2022年中はですね12月20日までとねなっていたものについては12月27日分の宿泊分12月28日チェックアウト分まで実施することがね決定しておりますので、まあ、1週間ね伸びているという状況でございます。 はい。で、その他ですね、年明け以降の観光需要喚起策につきまして、まあ、割引率がね、ちょっと変動しております。割引率が 40% から 20%。そして割引の上限額が、交通付き旅行商品は1泊あたりですね、5000円という形になっております。上記以外ですね、日帰りだったりとか、ホテルのみの宿泊の場合に関しましては、3000円がね、えー、上限という形になります。で、クーポンにつきましてもね、変動がございます。平日ね、今まで3000円だったものが、 2000円。休日は変わらず1000円ということで、原則電子クーポンということになりますよということの変更がね、ございます。 はい、で、また私の方でですね、Excel の方でですね、全国旅行支援の延長についてのまとめをね、作らせていただきました。概要欄の方に URL 貼っておきますので、よかったらそちらの方で、ね、ご参照いただければなというふうに思います。まずですね、2022年中につきましては、全国旅行支援の対象期間が延長されております。割引対象期間が今現在はですね、12月の20日まで、12月の21日チェックアウト分のものがですね、 延長となりまして、12月27日までとなっております。12月28日チェックアウト分までということが対象ということになりますので、まあ、1週間ですね、割引対象期間が延長されておりますので、まあ、おそらくですね、今までね、ステイナビとかで、 割引の申請ができたものにつきましては、今後ね、これからステイナビでも申請がね、できるようになっていくと思いますし、ホテル独自でですね、プランを出しているものにつきましては、新たに追加でね、全国旅行支援のね、対象プランを発表、販売されたりとかっていうことはあると思いますし、まあ、逆に言えばですね、もうやらないっていうところもひょっとすると出てくるかもしれません。まあ、ここはですね、各ホテルさんのホームページとチェックしていただく必要があるんじゃないかなというふうに思います。 そしてですね、2番、年明け以降も観光需要喚起策を実施しますよということでですね、割引率の、ね、変更はございます。今現在はですね、割引率が最大で 40% だったものが、延長後はですね、最大で 20%。交通付き商品が上限8000円だったものが、上限が5000円に変更となります。日帰りまたは宿泊のみのね、上限が5000円だったものが、1人当たり上限が3000円という形になります。そしてね、クーポンの方も変動がありまして、平日、 3000分のクーポンがいただけたものがですね、2000円に変更となります。まあ、休日につきましてはですね、祝日の前日であったりとか土曜日に泊まった場合は1000円ということで、これは変わらず据え置きという形になります。なのでですね、まあ、ちょっとね、例ということで入れさせていただいておりますが、割引例でですね、ま, あ、まず交通付き商品が1人当たり2万5000円、20% 分の上限。なので、2万5000以上のですね、えー、ツアーに参加していただいたとしても、まあ、上限がね、5000円となります。 なので、まあ、1人で、ね、3万円のツアーに参加していただく場合は、3万円の 20% 分で、本来は6000円なんですけど、まあ、上限が、ね、5000円となりますので、3万円から5000円を引いた支払い金額が2万5000円というふうになりますで。お二人様でで4ね、5000円のツアーに参加していただく場合は、ちょっとね、分かりづらいんですけど、分かりやすくなるかなと思って、ね、このように計算させていただいてますけど、まあ、4 5000円をまずね、2人、 で参加なのので1人当たりの金額を算出します4万五千円の、まあ、1人当たりなので2万2500円で2万2500円の 20% で4500円、まあ、5000円超えてないなということで、まあ、お二人でですね4500円 ×2 ということで最大9000円の割引を受けることができますので今回ね2人で4万5000円のツアーに参加していただく方はこの4万5000円から9000円を引いた3万6000円の、ね、支払いとなるということで 考えていただければいいんじゃないかなというふうに思いますなので、まあ、一番効率がいいのが、まあ、単純に言うと一人当たり二万五千円の、ね、ツアーに参加していただくのが一番、ね、割引率が大きいといったところでございます はい。そしてね、日帰りまたは宿泊のみの場合ですけど、これもね、1人当たり1万5千円で 20% 分の3千円がね、上限となりますので、まあもちろん2万円で以上のね、宿泊料金に払っていただいたとしても、3千円しか値引きがされませんということになりますので、まあ例でね、入れてますけれども、1人で1万2千円のホテルに宿泊した場合は、1人なので、1万2千円の 20% で2400円。 これが引かれますので12000円から2400円を引いた9600円という形になりますでお二人様でね4万円のホテルに宿泊した場合は一、まあ、人当たり2万円ですので2万円かける 20% で4000円なんですが上限が一人当たり3千円となりますので4万円から えー、3000のかける2で6000円引いたね、3万4000円が支払い額になりますよっていうことにね、考えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。分かりやすいようでちょっとね、分かりづらいかもしれませんけど、まあ、このようにね、まとめさせていただきました。まあ、先ほど申し上げた通り、こちらの URL につきましては概要欄の方に貼っておきますので、まあ、参考程度にね、いつでもご自身で好きな時に見ていただければと思います。はい。ということでね、まとめさせていただきました。まあ、交通付き商品につきましてはですね、現在のものと今後ね、 割引率が変更になったものは、一人当たり3000円のね、差が出てくるという形になりますし、日帰りであったりとか、ホテルの宿泊のみの場合につきましては、一人当たりね、2000円の差がね、生じてくるという形で、割引率はね、ちょっと圧縮されてしまうんですけれども、正直ね、ないよりはいいんじゃないかなというふうに思っております。なので、年明け、まあ私がね、勝手に思うところですね、まあ1月の3連休明けの週、もしくはその翌週から、 おそらくですね、3月の春分の日とかね、あの連休の直前ぐらいまでが対象期間になるんじゃないかなというふうに踏んでおりますのでまあ、皆さん、ね、今ホテルの価格もまたね、上がりつつありますけれどもまたこの発表を受けてです、ね、宿泊料金上がってくる可能性もありますので今のうちにね、キャンセルができるものを押さえておいていただいて、えー、追ってね適用になって、適用ができるような形でね、対応していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただね、ね、ね、一部ホテルにつきましてはです、ねまあ、前回、ね おそらく、ステイナビさんで後から申請できなかったホテルについては、同様にですね、新しいプランが発表されて、そちらの予約を取らないと適用になりませんというホテルもありますので、まあ、そこら辺はちょっとね、今までの動向を見定めつつですね、ご自身でキャンセルがまずできるものをね、押、え、さ、ー、えていただくのがいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、 ないよりはね、いいかなというふうに思いますし、まあ、これがね、なくなったとしても、ホテルの、ね、宿泊料金というのが今、インバウンドもありますし、まあ、円安の影響を受けて、ですね、まあ、急激にこの全国旅行支援がなくなったからといって、宿泊料金が下がるものでもないと思いますので、まあ多分ね、こういった政策があった方がね、我々消費者としてはいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただねホテルのの、ね、従業員の方としましまては悲鳴 なんじゃないかなというふうに思います。まあ経営者としてはね、嬉しい悲鳴なのかもしれないですけど、従業員としては結構ね、大変な時期がね、より続くと思いますので、まあホテルの方はね、まあ仕事だっていうふうに思わずですね、あの皆さん多分大変な思いされてるということで理解していただいて、宿泊者様もね、ぜひ利用していただくのがいいんじゃないかなというふうに思いました。またね、こういった動向につきましてはキャッチでき次第ですね、動画の方でご紹介させていただければなというふうに思います。